この世界で魔術師として選ばれし者には魔力属性が与えられるその属性は火土風水の4つに分けられるこれら全ての属性を持つ者をクアッドマジシャンそしてどの属性にも適さない力の持ち主をユニークマジシャンと呼ぶ D 世界超難魔術師 ANIMAX 特化相場